いやー、始まりましたね。というところで本日はですね、そんな刀鍛冶の里編第一話のですね、振り返りながら感想、考察、解説まとめをやっていきたいなと思っております。で、ま、本日前編と後編に分けさせていただきましてですね、前編では上限集結の振り返り、感想、考察、解説まとめやっていきたいなと思ってるんで、皆さん後編の方もぜひともご覧ください。というところで、まずは上限集結、早速やっていきましょう。 はい。というところで高評価をしといてください。まずはですね、えー、こちらから始まりました。本日の刀鍛冶の里編。いや、冒頭のアニオリがすごいのよというところで、えー、無限上にですね、明かりが点灯していくところから始まっていくわけなんですけども、いやー、マジでね、この描写ね、まず演出がすごいのと、あの、音響だよね、音の部分でも本当にすごくてですね、なんかね、無限上に反応してい 反射する音みたいなのがイヤホンで聞くと聞くことができますのでそちらぜひ聞いてほしいんですけども、まあ、そんな感じで明かりがついていくところから始まる刀火事の里編今回の主人公はなんと赤座だよというところで 赤座になんと視点が当たりましてですねはいなんか 3D モデルというかもうアニメーションカメラワークがすごいんですけどもまあそんな赤座がですねなんと飛び降りるところからスタートというところでえ無限上の探検ツアーが始まるわけなんですよねこの赤座の無限上探検ツアーのスタートのオープニングのかっこよさよ いきなり飛び降りるところから始まるんで、なんか疾走感というかね、めちゃめちゃかっこいいわけですよね。うん。で、まあそんなね、なんかフリーホール的な感じで始まるオープニングに、やっぱりね、僕はね、興奮を抑えられませんでしたね。何回見てもこのシーンは本当に神だなと思うんですけど、まあそんなね、冒頭のシーンで気になった無限上の探検ツアーというところで気になったシーンがあったのでピックアップしてみました。あ、まずはですね、こちらのシーンですね。 you <sighs> はい、なんか城があるんですけど、これ何ですか皆さん<笑>。いや、何なんですかって感じなんですけども、まあ、ちょっとこうね、見てみると、一面に湖的な要素として水が張られているんですよね。で、その上に、あの、花が咲いてるというところで、まあ、おそらくこれはですね、ドーマの、あの、最終決戦の地、無限上編のドーマの最終決戦で戦う場所だと思われるんですよね。で、真ん中にある城っていうのは、 一体なななのののかかか本邦初公開とといいいいううう原作ででも見たことのないような城ってててが描かれていましてですねその手前というか赤座の右側にはなんと門的なものもあるんですよねというところでこれは一体どういう感じなんでしょうかねって私もちょっとわからないような無限城のモデリングになってるんでいやマジで半端なく興奮したんですけどまああのズームしてみるとですねこんな感じでおそらくここがどう ローマのね決戦地の場所とほぼ同じ場所なんじゃないかなと思っておりますね原作と比較してもですねおそらくほとんど同じなので おそらくこれはドーマの戦う場所なんじゃないかなと思うんですけども、まあ、その真ん中には黒死望の戦う場所もちょっと見えたりみたいな感じで、黒死望の戦う場所はちょっと今回多分見れてないんですけど、いやー、こっから描かれていく無限城編の楽しみが本当に増えていきましたねって感じの、本当に冒頭でしたね。で、今回さ、めちゃめちゃ細かくこんな感じでね、無限城のさ、なんかね、内部構造っていうのをしっかり掘り下げて、 上げたででアニメを描いていてるんですけどもおそらくですね、これができる理由っていうのは、無限上編の制作がね、始まってるからなんじゃないかなと私は思ってますね。すでに無限上編の制作が始まっているからこそ、無限上の内部構造をしっかりと把握した上で、この無限上っていうのを描いていかなきゃいけないのでっていう風な形で、すでに制作が始まってるからこそできるね、こういったアニオリなんじゃないかなと思っておりますね。 はいというところでこんな感じの赤座がねエレベーターに登ってですね私が一番好きだったシーンはですねこちらのシーンとなっておりましていやー上から見た赤座ですよねエレベーターのなんかこうね上から見た赤座のシーンがありましたけどここね作画がめちゃめちゃいいっていうのとなんかこの光の当たり方がめちゃめちゃかっこいいですよね 赤座なんか作画変わったというか、原作よりの絵になったのをちょっと感じますね。はい。なんか無限列車編の時よりもよりシャープな線っていうのが、私としてはちょっと目立つかなって思いましたんで、ちょっと原作よりにちょっとシャープになってくれたなっていう、めちゃめちゃかっこよくなってますね。はい。てな感じで作画の進化なんかも感じる、そんなワンカットなんですが、他にもですね、無限城の気になるシーンとしましてはこちらでございますね。 はい、こちらもですね、無限城の内部構造中のどっかのシーンなんですが、おそらくですね、無限城を横から見たですね、廊下的なものがあるシーンなんですが、この奥に見えるものは一体、 一体なのかか全く分かりません、はい、本当にわからない。なんか城みたいなものが本当に浮かんでるっていうか、本当に城がたくさんあって、それが無限城なのかみたいなね。本当に今回無限城が本当に明かされてきたので、初めて本当にアニメで明かされてきたので、なんか原作読んでる方も非常に驚いてるのかなーと思いますね。僕もめちゃめちゃ驚きましたね。はい、というところで、まあ、こんな感じでね、まあ、鬼滅の刃刀鍛冶の里編というね、こうテロップが出て始まるわけなんです ですけどもまあ、今回ですね上限集結で初めてね、えー、登場する鬼はですねこんな感じで上限の5の玉子が登場しておりましたねというところでいやあめちゃめちゃ良かったね玉子ね皆さんどうでしたいや玉子はね私声優さん含めめちゃめちゃ良かったなと思っておりましてまず声優さんね鳥海光介さんのアフレコがなんかキモ可愛い感じでねなんかね独特 僕の本当、ギョッコっていう感じがありまして、めちゃめちゃ良かったなっていうのと、キャラクターデザインですよね。キャラクターデザインがですね、このやっぱり可愛さとちょっとキモさを本当に両方とも兼ね備えたようななんかデザインで、かっこよさっていうところもやっぱりあるんだよねっていう、本当原作よりも3倍ぐらいね、 そういった魚子の特殊性というか性格性みたいなところが現れたアニメーションとか作画になっていたので、すごい良かったですね。はい。マジで良かったです。で、続いてハンテングでございますね。ハンテングの登場がありましたけども、ハンテングもまず声優さんが良かったね。古川敏夫さん。本当にね、普段ね、こういったキャラクター演じられる方じゃないんですけども、まあ、こんななんかほんと独特のね、まあ、鬼滅でしか演じないようなキャラクター。 キャラクターだよねハンティングというキャラクターは、うん、まあそういったキャラクターをね、もう本当にマジでハンティングだなーって感じさせられるぐらい、めちゃめちゃハンティングだったんですごい良かったです。違和感なくてマジで良かったです。で、そして作画とかキャラクターデザインとかアニメーションとかもうマジでハンティングだったんで、 もう文句ないねって感じだよね。うん、本当に文句ないっすね。で、続いて登場したのがですね、こちらの鬼となっておりますね。え、泣き目でございます。今回も琵琶の鬼として登場したんですが、まあ、今回はなんとね、初台詞というところで、なんとアフレコがあったんですよね。というところで、まあ、声優さんの解禁がありましてですね、なんと井上まりなさんとなったんですけどもえ、皆さん聞きましたでしょうかセクシーなボイス、マジで良かったですね。いや泣き目こんなに なんかセクシーなんだっていうのがね、初めて感じられる、ちょっとこうセリフだったんじゃないかなと思うんですけど、そもそも本当に喋らないキャラクターですので、今回喋ったのがめちゃめちゃレアぐらいな感じだと思ってください。マジでね、本当泣き目が喋るのは本当にめったにないんで、本当にレアな回でした。で、そして声優さんも良かったですね。はい。で、続いて登場した鬼はこちらというところで、上限の2のドーマでございます。で、ドーマのアフレコね、 マジで良かったよねいや、私ね、本当に宮野守さんで良かったなと思ってるんですよね。アフレコマジで良かったんですよ。 で、ドーマがさ、本当に遊楽編の時にもちょっと登場したんですけど、その時よりも、なんかね、ドーマらしくなっていたので、なんかすごく成長を感じたなーって思いますね。宮野さんのなんか演技力に、めちゃめちゃ成長を感じて、よりなんか原作で自分が思い描いていたようなドーマにね、近づいてるなーっていうのをすごく感じました。でね、 まあ、こんな感じで赤座にね、えー、ドーマがちょっとこうちょっかいをかけるシーンがありましたけども、ここね、マジで良かったですよね。なんか赤座のね、作画も良くてですね、こんな感じで殴る描写がね、ありましたけども、赤座がね、ぶん殴る描写ありましたけども、うざいんだよ、つってね、えー、殴る描写ありましたけども、非常にですね、作画が良くてですね、えー、なんでこのパンチワンシーンでこんなに作画がいいんだと思っておりましたね。 でしたで続いて上限の1の国死望が登場しておりましたけども国死望はねいやーよかったっすねマジで沖合龍太郎さんいや私はここにいるっていうねセリフ本当に少ないというかもう全然ないんですけどいやそれだけでもねほんと威圧感を感じるというかうん国志望なんだよね うん、マジでかっこよかったね。マジでほんと国士望だなと思って、ほんと無限上編で国志望登場するんで、そのシーンが早く見たいなぁっていうね、のを感じました。マジで声優さんも良かったし、この後ろ姿のキャラクターデザインっていうところもすごいかっこよかったですよね。はい。で、ここで無残が登場しておりましたけども、無残ね、いや冒頭からかなり怒っていましたよね。で、無残だけなんか無限上で反対のなんかね、重力なんだよっていうところも、すごいかっこよかった。 んですけどいや無残のね失踪がかなり反映されたパワハラ会議でしたねえ。上限の鬼は私の叶えたい目的を何もしていないと。 なのにもかかわらず、え、君たちは生きり散らかして、なんか自分は倒したから強いみたいなことを言っているけども、えー、うぶやしき一族をいまだに葬っていないし、青いひが花な欲しいのにもかかわらず手に入ってないんだよね、みたいなことを言っておりましてね、はい。え、上限の鬼の意味すらあるのかどうか、もう危うくなってきたよ、みたいな。だから君たちは早く成果を上げないと、私早くしないと解体しちゃうよ、みたいなことを、 まあ、今回の集結の会議で言っておりましたけどもなかなかのもうパワー思想というところで、えー、私が好きなものは普遍と、えー、変わっていくのは大好きじゃないんだと、うんまあ、鬼らしい思想を持ちながらね えー、そんな怒りをぶつけておりましたけどもいやなかなかパワハラ上司だなと思いながらね見ておりましたね相変わらずの無ンやなみたいな感じででそしてですねまあ、こんな感じで無残がいじってるですねフラスコが映ったんですけども非常にですね作画が良くてびっくりしちゃったんですよね実写かよと思うぐらいのマジで作画なんで本当にびっくりしてますねはいでそしてですね無ンが玉子に命令していたこととしまして してはあ、玉子がですね。ある情報を獲得したと。 いうところで、その情報が確定したら、ハンテングとそこに向かえ、というところでね、ハンテングと玉子で、まあ、刀舵の里のことですよね。えー、刀刀舵の里を見つけたから、あそこに向かえ、と、無ンが命令しておりました。そんな感じでね、まあ、今回の無ンはね、ちょっと消えてしまうわけなんですが、まあ、ここからですね、赤座国志望、ドーマの3人のパートに移っていきます。まあ、このパートがですね、非常に私はね、感慨深いものに になってるなぁと思ったんですがまあ、赤座がですね上限の3なのにもかかわらずえ上限の2に対しての態度にえちょっと黒死亡が起こるわけですよねえ君は上限の3なのにえ上限の2に対してそういう態度を取るのはどうなんだい赤座と と, いうところで君は上限の3弱いんだから私たちに従いなさいよ的なことをですね、国、えー、志望が言っておりましてですね、赤座がムキムキムキっていう感じでね、えー、くっそこの野郎って感じになってたんですけど、まあここのね、国、えー、志望の初顔出しシーンめちゃめちゃかっこよかったですよね。いやちょっとマジでセリフがね、かっこよかったんですけども、国志望がね、言っていたセリフはですね、なあ赤座よと。 私の言いたいことは分かったかというところで、ま、あそんな感じでこの顔出しシーンがね、 来たわけなんですけども非常に威圧感のある顔でね上限の位置マジで無限上編楽しみだなと思ったんですけどもいやアニメ勢の方はこんな顔してるんだみたいな感じでビビってると思いますねでそこで今回ね明らかになった情報としまして面白かったのがあドーマがですね実は赤座よりも後輩なのにもかかわらずえ序列で言ったら上限の2、まあ、強さで言ったらねえ上だよというところで年齢的な問題 ね、鬼としての年齢は赤座の方が年上なのに上限の2っていうね、えー、この位の差があるっていうところでそういう風な形で赤座がねまあ、ちょっとこうドーマにヘイトを向けてるみたいなね、えー、ところも感じられましたけどもでここでね まあそんな風に煽られた赤座なんですけども、国死望にね、煽られた赤座なんですけども、えー、返してるセリフっていうのが非常に面白かったですよね。えー、お前を必ず殺すというところで、ええーっていうことでね、いや赤座よと。 君は鬼なんだから、国死亡のことを殺すことはできませんよっていう感じで、えー、しかもですね、鬼同士で争ったところで何の意味もないのにも関かかわらず、赤沢ですね、いじめられすぎて鬼に対してヘイトを向けるというところでね、えー、鬼としてのなんかこうね、仲間意識的なものはね、まあ、全くないというか、うーん、まあ、鬼同士の仲は全くないのかな、みたいな<笑>。 <笑>なんかこいつら仲悪いみたいな感じでね、ちょっと見えちゃいましたけども、本当に赤座だけがいじめられてるような構図にもまた見えましたというところで、赤座くんかわいそうだね。だから煉獄さんに誘ったのかな、みたいなね。 えー、そんな感じでね、赤座の背景的なものも見えてきましたね。まあ、こんな感じですね。まあ、今回の上限集結は終わったわけです。というところでね、いや、上限集結、刀鍛冶の中でね、本当にオープニングで良かったなと思ってますね。つかみのある第一話だったというところで、本当にオープニングからすごい映像が見れて、マジで大満足でございます。で、そしてこっからはですね、刀鍛冶の里へ続くというところで、えー、後編の動画でお会いしましょう。というところで、 バイバイ。